キング・アンド・ンス・ヒラの仕様、クロサギ、番 ン, ンが極端に少ないのはなぜそれでも、第8話のホスト風刺が大反響。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。12月9日に放送されたキング・アンド・ンス・ヒラの仕様主演ドラマ、クロサギ、TBSK の第8話。 その中で平野演じる主人公黒崎隆史郎が見せた変身姿が話題を呼んでいる。同名漫画が原作の黒詐欺は詐欺によって家族を失った黒崎が人生をかけて詐欺師に立ち向かっていく物語。2006年、当時ジャニーズ事務所所属の山下智久主演で初めて連続ドラマ化08年には映画版も公開された。 米印以下、黒詐欺、第8話のネタバレを含みます。第8話では、違法行為を働き裏金作りに勤しむ医療法人理事長の宇佐美高也津田健次郎が主人公のターゲットとなった。黒崎は宇佐美を騙すためにその妻である霊花高田里穂に接触。医療関係企業の社長に扮した黒崎は、ホストに礼れ上げていた霊花に対して、 恋愛詐欺師や酒木のような行動で彼女の信頼を勝ち取ることに成功。うさみにキックバック好きで医療器具を買うよう説得させ、見事詐欺を成功させていました。芸能ライター。霊花に接触する際、黒崎は髪に金のメッシュを入れ、ファッションを黒で統一したホスト風のビジュアルに変身。 地下駐車場で馴染みのホストとトラブルになった霊花を仲裁し、接点を持つという流れがあった。その後このホスト風ビジュアルを活用してレイハ花に恋心を抱かせた黒崎ですがそのかっこよさに惚れてしまう視聴者が続出。ネット上では、ホスト風仕様君の一挙手一投足がかっこよかった。このホスト姿は見れば見るほどハマる。 録画を繰り返し見てる、など、興奮気味のコメントが飛び交っています。どう一方、平野といえば、来年5月にキング・アンドソ脱ったし、ジャニーズ事務所を退場することが発表されているだけに、クロサギ見るたびに、これが最後の連ドラ主演なのかなとか色々考えちゃうこの先も潮君の主演ドラマが見たいけどどうなるのかななどと不安が、ルファンもいるようだ。 現在平野による黒詐欺の番宣活動が極端に少ないためファンから退場が決まってると番宣もさせないのなどと疑念が噴出加えて今月13日発売の女性自身公文社がジャニーズ退場後の平野について韓国での活動を選択肢の一つとして考えていると報じたこともファンが複雑な心情を吐露している一因のようです。